皆さんこんにちは今回は梅の木の剪定の第3弾として No.13 で扱った梅の木のその後を見ていただきながら中ぐらいの枝を切り戻す中すかしについて触れたいと思いますこの木は文豪梅で7年前に植え込んだものです文豪梅は成長がとても早いので徒長枝などをうまく処理しないとすぐ大きな暴れた木になってしまいます このお宅では年に1回しか手入れしませんので大きさを保つのはなかなか難しいですこの動画から3年植えてから10年になります庭木っていうものは誰がどんな風に切っても切ったその場は大抵はそこそこさっぱりします飛び出ていたものを切り詰めるのですから枝先が揃って 綺麗になるのは当たり前です大抵の人はそのさっぱり感に満足してしまいその木が来年あるいは3年後10年後にどうなるかなんてあまり考えはしません毎年出たとこ勝負の剪定になりますご自分の庭を自分で趣味でいじるのでしたらそれで構いませんがプロの植木屋はそれではいけないと私は思っています たとえ年に一回しか手入れしない木であってもその木の健康や状態を維持できなければ植木屋とは呼べません木を切り終えたその瞬間が完成なのではなく数年後の状態を見て初めてその数年前の手入れが正しかったかどうかがわかるのですなので私は時間があるときはなるべく記録するようにしていますそんな中でよく思うのは やはり樹勢というのは木の頭の方に集中するようにできていてそれを意識しながら手入れをしていてもやはりどうしても頭は重くなっていくのですなので34年に一度は中塚詩を行って樹勢を調整します毎年ただ枝先をなぞっているだけでは良い木にはなりませんただし思いつきでバッサリやらずに計画的にまた切るときは 十分考えて吟味してから行います今回の中塚市の目的は木の高さを抑えることと右側の崖の方にこれ以上枝を伸ばさないことですこの剪定の翌年5月に状況を確認しましたがそれほど暴れてもいないし枯れ込んでもいないのでこの中塚市は成功したと思います剪定作業を始める前に まず木の状態をよく観察し今回の剪定の計画を立てますこの徒長枝の伸び方はナン、no、バー1 3でご紹介した時の状況とよく似ていますねこのような強い徒長枝を出す枝は決まっていて何度切り戻してもこのような枝が出てくるものですかといって徒長枝をすべて取り除いていると木が弱りすぎてしまったり 逆に樹勢の行き場がなくて胴吹きと言って幹から直接徒長枝を出すようになってしまいますそうなると美観も悪くなりますし剪定もしにくくなりますので徒長枝が出てくることを承知でその枝もある程度を残して切りやすい位置に収めておくというのが良い手段なのではないかと思いますここにあるような小枝に切り戻しておくというようなことは 常に行いながら強い枝をセーブしていきます文豪梅が強い徒長枝を出すのは仕方のないことですので出させていなすというような付き合い方が良いのではないかと思いますここも徒長枝を切り詰められた部分からまた徒長枝が出ている状態です何度かこのようなやり取りを繰り返すことにはなりますけれども 何年滑走しているうちに小枝がだいぶできてきますのでそうしたらそこまで切り戻すと良い木の形になりますこの部分も多分3回ぐらい強い枝と戦っているところですけれどもだいぶ小枝ができてきていますのでこういう小枝に切り戻してやるというでしょうこの徒長枝を今回も途中で詰めたりしているといつまで立っていても落ち着いた枝ぶりになりません こういう木の内部にある意味枝、立ち枝とか逆さ枝は後で取りましょうこういう枝を放置しておくと太くなって後でこもります大まかな剪定計画がイメージできたら剪定を始めます数本出ている徒長枝をまとめて小枝まで切り戻します 少し強この徒長枝は根くで切り取ります。 それほど強くないので切り詰めにとどめます立ち枝になっている徒長枝は根元で切り取りますけれども右下に向かっている徒長枝は次の世代の枝作りのために今は取っておきます3年前にも同じような感じで出ていたこの徒長枝今回はどうしましょうかね今回は切り詰めではなく小枝のところまで切り戻しましょう これも勢いいの強い枝ですね小枝がだいぶ充実してきたので今回は少し強めにここで落としましょうまあこの辺の剪定につきましては前回も説明していますので今回は端折りましょうある程度大まかな剪定を終えて中透かしを行うところから見ていただきますここなどは もう一段下の枝のところまで切り戻しても良いのですが大事な部分の枝なので今回は一段上で留めておいて次回もう一段切り戻すことにしました将来的にはここまで切り戻すつもりであっても確実にその枝が残るかどうか不安な場合はもう一段上で詰めておいて様子を見てから最終的に切り戻します切るのはいつでもでもきますが 失った枝は取り戻すことができませんこの程度の太さで切るのも中づかしだと思います皮がむけないように両側から刃を入れます普通は切る枝をちゃんと左手で支えますけれども今は左手にカメラを持っているのでちょっとやりづらいです おっと、危ないセーフでしたこの頭の部分の中から一枝を抜きますあなたならどれを抜きますかね 目ぼしはつきましたか。では行きますよ。こうなりました。この状態から一枝抜いただけです。これが中抜かしです。 この一塊を落としたわけです樹種によっては45年に一度はこのように少し荒漁師をして樹幹を調整しますこのようにノコギリを使うような太い枝の剪定はなるべく少ない箇所にとどめましょう一辺に強い剪定をするのは木にとってもよくありません計画的に間引いていれば それほど太いい枝でで切る必要はないはなずです今回はナン、no、バー1 3の続編と一歩踏み込んだ中塚市についてご説明しましたこの次の年つまり今年の7月の手入れの動画をこれから流しますが解説はいたしませんお時間のある方はどうぞご覧くださいご自分の好みの 再生速度で見ると少し見やすいかもしれません凝視して酔わないようにお気をつけください Thank <laughs> you. 最後までご視聴ありがとうございました